キング・アンド・ピス・ヒラのをバランスいい、と、師匠が評価。消防士に弟子入りで見せた根性。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。4月から朝の情報番組、ジップ。日本テレビ系で冠無リコーナーキング・アンド・ピス・ギ座ザ・デバット。を担当していたキング・アンド・ピス。 7月9日からは、セカンドシーズンとして、弟子入りだ C.I.D. がスタートし、初回となる9日から13日は、平野市用が消防士に弟子入りした。消防学校を訪れた平野は、遠くから広場に似合田だ父になる師匠岡本教官を見つけて、やばい人ですよ。絶対、怖いもん、と、ビビり気味。 たくさんの兄弟子たちを前に挨拶をするものの、ジャニーズ事務所のキング・アン・リンチェの、と、アンド、という部分を噛んでしまい、自分のグループ名噛んだ、と緊張している様子だ。早速、消防士の制服に着替えた平野は、火災現場で着る防火服に着替える訓練に挑戦。防火服の重さが20キロあると聞いて思わず、うわ小学生。 と絶句していたが、一人前の消防士が1分で着替えると聞くと、僕もジャニーズで曲と曲の間でスピーディに着替えないといけない時があるので、割と自信がある、と行けると予想。だが、最初は順調だったもののチャックに手間取ったり、たくさんの装備に悪戦苦闘。そしてなんとか着替え終わった後はそのままマラソン。 めちゃくちゃ暑いキツカラと過酷な訓練に早くも弱音を吐いていたのだった。その後は放水訓練にも挑戦し、最後は地上から7メートルの高さに貼られたロープを、歩幅全身のように腕の力だけで渡っていく、ロープとか訓練に挑んだ。平野はここでも、僕も舞台でフライングとかやらせていただいているので、バランス感覚はそんなに悪くないと思います。 と自信を覗かせており、やってみると確かにバランスいいよ。と共感にも褒められ今度こそいけそうな様子だ。しかし、日歩ほど進んだところで体勢が反転。宙づり状態になるものの命綱をつけていることもあり、なんとかスタート地点に戻ってこられたが、再挑戦でも再び同じような状況に。しかも、すでに師匠の手の届かない地点まで進んでしまったため、 今度は自力で何とかするしかない。すると兵や抜群の身体能力で体勢を元に戻すことに成功。その後も反転しては体勢を戻し前進し続ける兵やそんな必死な姿を見て兄弟子たちからは自然と拍手が湧き起こり、いつの間にか、1、2、1、2という掛け声とともにファイトを、回答。いける。もう一丁。という声援まで。 ゴールした後は兄弟子たちとハイタッチをして、師匠とも固い握手を交わしていたのだった。そんな姿に、ファンも、着替えや放水はぎこちなさが可愛いと思っていたけど、最後のロープを渡るのは、諦めずにやりきっててかっこよかった。可愛さ、満点笑いあり涙あり感動の企画をありがとう、ございました。消防士平野くん最高だった。 ここで得たチームワークはグループにも役に立つ。なんて感動的な終わり方なんだ。と、絶賛。今後も、いろいろな職業に挑戦することになりそうなセカンドシーズン。メンバーの様々なコスチューム姿も楽しみの一つになりそうだ。花山井の平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。